宇野昌磨、本田マリンとの結婚について祖父が語った、どうなっても不思議ではない。フィギュアスケートの全日本選手権を昨年12月末に終え、1月4日に行われたアイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバルでは、リラックスした選手たちの姿があった。男子も女子もトップ選手が揃い踏み。中でも注目は、 現在交際中の宇野昌磨選手と本田麻莉選手が同じ賞に名を連ねていたことでしょう。スポーツ指揮者2人の交際は昨年1月1日に報じられた。サンケイスポーツがスクープし9月15日には文春オンラインにデート写真が掲載されました。その3日後に宇野選手が公式サイト上で交際を正式に認め直後に行われた 東京選手権に出場したマリン選手は見守ってくださってありがとうございますと笑顔で話していました同スポーツ指揮者関係は順調な様子で最初の報道直後のアイスショーではあまりに仲が良さそうなので逆に周りが気を使うほど別のショーでは関係者への挨拶回りでマリン選手が宇野選手を彼氏の宇野ですと紹介していましたまた 妹の本殿のぞみ結び選手と3人で楽しそうに談笑している姿もありましたよ。フィギュアスケート関係者、宇野が鍵山雄真に漏らしていた身体。今年の春に大学4年生となるマリン。いろんな夢を考える時期と、大学卒業を機に競技を引退することも示さ。マリン選手は競技ではまずまずの成績ですが。 他の選手とは一線を画すタレント性があります。その美貌だけでなく、取材への受け答えもとにかく上手。芸能の世界でも活躍できると思います。別のフィギュアスケート関係者。一方、今季のうのはかなり好調だが、25歳という年齢を鑑みてか、もうこの先長くないからと、鍵山雄心選手らに漏らしているそうです。別のスポーツ指揮者。 スポーツジャーナリストの織山義美さんは、宇のの身体を次のように分析する。彼はアスリート気質なので、26年のミラノ・コルティナ・ダンテッツゴリンを目指す可能性もあるでしょう。鍵山選手やアメリカのイリア・マリニン選手など、若い選手の躍進を見て、もっと進化したいと話していますし、闘志が湧いていると思います。まだまだファンを楽しませてくれそうだ。 マリン選手の大学卒業後は生活に余裕ができますから芸能活動をしながら小野選手をサポートするかもしれませんね。前室スポーツ指揮者競技人生の節目が近づいていることを匂わせながらそれぞれの道を歩む二人。ではプライベートの節目はどうなるのか愛知県で画家をしている小野の祖父藤代さんに話を聞いた。 私の知る範囲を超えた世界だから、どうなるかはわからない。でも、どちらも年頃だから、どうなっても不思議ではないと思うよ。幸せな報告が早く聞きたい。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。